に乗って日本全国へその土地の食材でオリジナル料理を生み出すロードムービーでございます行った先に必ずこの土地にはどんな食材があるんだろうなとかどういう人たちがその食材を Travel Kitchen, Every Friday on 皆さんごちそうさまでした